あの先へ進めばもうすぐサバロンですぞお待ちいただこうかオルテンド殿なぜあなたがここに 風のクリスタルを渡していただけませんかなグローリア王女まさかええそのまさかですよそれをホログラードに渡せばこの国は私のものとなるのです<笑>軍国ホログラードそうかあの国が黒幕であったかではあの2人の傭兵も 私が雇いましたあそこまでも の, ものだとは思いませんでしたがおかげで私自らが直接取りに来たというわけですまったくいまいましいそれはアスタリスク最小殿まさかある商にこの国を支配するのはこの私 風のクリスタルを渡していただきましょうなんだ、簡単だなこの私を怒らせたこと後悔しますよ、うん、うん。これが我が輩の力だ 持ち主を選ぶのよ。 勝負あったな最小度のいやオルテンババカなアスタリスクは無敵ではないのか無敵の力などがあるとでも思いか使うものの力量によって弱くも強くもなるそれがアスタリスクククルナとるんじゃないお私が悪かった。 風のクリスタルもいらんだから見逃してくる頼むム。無様な姿だなオルテンどうやら無能者はお前の方だったようだなおざますあいや軍王兵がなぜこんなところにそして余計なことまでよくしゃべる 無能者どころか愚か者だったか<笑>さあ風のクリスタルをこちらに渡してもらおう断ると言ったらどうしますか差し伸べた手をはねのけるか渡せと言ったのは 我の慈悲だぜ後悔するなよさっさと終わらせようの前にひれ伏すがいい<笑> どうしゃしません。 容赦しますさて受けてみろこれで決めるいやこいつっどうだ覚悟しろ <タッ><タッ>受けてみなさい我が波動こ こ, ここまでかこの我から勝利をもぎ取るかまさかこれほどの力を持っていようとはな我が波動も ああらあらアダマスがやられるなんて。 これは計画を練り直す必要がありそうねえ外の世界そういうことか<笑>ならこんな世界とはおさらばね私は別の世界で。